ポケモンゲストだぜミス・ドーナドドーナいきますおーありがとうございますよー い, いですねカブロッケーオートオッケーリアクョンケ、OK、ーよースタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですえ、今回はですね、クブクロ動画… 2本目、早速行きたいと思います。こちら、ペレミスタドーナツミスタードーナツさん、4年連続ポケモンですポケモン好きにはたまらないと言っても、監督なんですけども、ポケモン、赤、緑、金、銀、までです。<笑> はい。で、最近ですね、監督、ワンピースを見ているんですけども、めちゃくちゃいいのね。もう、ポケットモンスターのアニメ、また、市場から見ようかな。もう何年かかになっていうんですね。はい。というわけでですね、ポケモンファンにはですね、もうたまらない福袋となっております。で、初め日ですね、本日12月26日、北海道札幌は、もう、スイスイスイスイ、もう待ってる人、一人もいませんでした。店舗の奥側にね、福袋が、ザカッと、並んできました。今回なんですけども、福袋はですね、4パターンございます。1100円、2200円、3300円、5000円、 1, 円となっておりますんとかですね今回この4つだったら動画的に面白く関係なく欲しいなと思うのが千2 0 0円の福袋を買わせていただきました中を開ける前にですね過去の内容をさらっとフラッシュバックしていきたいと思いますミスド福袋2020ミス福袋はいこちら ちなみに今現役で活躍してるのです。こちら。ちょっとねー、知らなくなってきてるのですが、イヤホンだとか、ちっちゃいガムとか、もう2年前のサーティワンの付箋。<笑>やばいな。というわけ で, ですね、税込み2200円となっております。ドドンと、おお、中はもう入っておりませんね。この買い袋はですね、ポケモンファンにはたまらない。監督が知ってるのは、ピカチュウ、イーブイポッチャマ、 なんか知ってるけど名前までは分かりませんポケモンやりたいなこちらなんですけどもまあこういう感じでですねちゃんと一つのパッケージ入っておりまして衛生面も十分でございますちゃんとこういうね厚紙が入って折れないようにしてまずは一番大きなものカレンダーありがとうございますトイレに毎回かっております常に発売される限りで買い続けると思いますさらっと見ていきますこういう形でですねまあ書き込みをできるくらいの大きさがあります、ね ポケモンカレンダー早速撮影が終わり次第飾っていきたいと思いますあっでもまだ早いか最新が2022年1月だから5日後にですね貼り替えたいと思いますはいえ続きまして大きなものからいきましょうこちらですエコバッグでございます公式サイトを見ると2種類ございます監督がですねピカチュウ版のものをゲットしましたまあただねこれを堂々とね買い物の時に使えるかというと使えませんけどもピッ というわけで、大きなピカチュウのエコバッグとなっております。ありがとうございます。も使えるかな、これ。もしかしたら、もう一個の方が弱かったかもしれない。カシャカシャいう素材ですね。ポリエステル 100% の素材で、7kg まで耐えれるそうです。まあ、かなり大きいです。続き、おおありがたいですね。ジッパーバッグ。こちらもですね、2種類ございまして、監督はこちらピンクのものをゲットしました。様々なポケモンがたくさん作っております。 ドーナツの絵柄も含ままれておりますこういった形でファスナーを開けると、おお、あ、いいですねこちら今ボロってきてるので、入れ替えたいと思います。早速使わせていただきたいと思います。で、ラスト、ジッパーバッグ。こちらも2種類ですね。透明で見にくいかと思うんですが、こういう感じで袋になっていて、キャッと止めることができる。 これは何を入れればいいのでしょうかちょっと今のところ想像がつきませんが、ありがとうございます。というわけでですね、福袋の特典的なものは以上となっております。そして、監督2200円のものと購入したので、2枚、特に金券ではなくですね、引き換え券となっております。一つのカードで10個まで、ギュットなせことができます。10枚、10枚で20個ドーナツを控えることができます。でこの引き換えカードはですね、160円以下のドーナツだと、こちら1枚で引き換えることができます。使い方次第によってはかなりお得に、 できるかと思いますこの2個でね、2200円の元は、ほぼほぼ取れちゃってもいいのかなと言っても過言ではありません。注意点としまして、差額分は戻ってきませんので、あくまでも10回引き換えますが、1つにつき1つのみとなっております。引き換え券はですね、全国のミスタードーナツ、対応している店舗に限りますが、どこでも使うことができますの で, で、そして気になる期限なんですけども、5月31日ですね、6月までに使い切らないと、紙になってしまいます。 買うでしょう。今回、監督おすすめ3選を紹介していきたいと思います。3つ買わせていただきました。おすすめしたいのが、本当はオールドファッションをおすすめしたいのですが、ちょっと今回ですね、チョコのオールドチョコ。オールドってことね。オールドファッションチョコと正式な名前がわからないんですが。じゃじゃーん。いやいやいやー、ダメで。オールドファッションとチョコが組み合わさったこちらとなっております。いや、オールドファッションって、本当にシンプルでめちゃくちゃいいんだよ。 この紙ごっこっちサクサクしてそしてコーヒー最高の組み合わせそしてチョコの部分うんうまいうまいのいやーいいね、うん、えー、続きましてフレンチクルーナーいやーこれね中身スカスカなんだけどこのスカスカ感がたまらねうんうんジャンベンズとろけるうん 最高次、結構最近ハマっております、こちら、ンンデリングこのね、もっちりとした感じ、これ、見てください、ポンと、そして、うーん、もっちもち感がやばい、食べやすい、そして、このドーナツの甘さと、コーヒーのね、ちょっとした苦み、ハーモニー、最高の相性です。 ポン・デ・リングの感触を味わった後に食べるオールドファッションがまたまたいいんですよね。うーん いかがだったでしょうかミスタードーナッツ福袋は2022とてもとてもおすすめです。ポケモン好き、ドーナツ好きにはぜひともおすすめしたい福袋となっております。興味がある方はミストに走りましょう。なくなり次第販売終了となっておりますので、お早めに概要欄にですね、他の金額のですね、福袋の内容も書かれています。公式サイトを載せておきますので、興味がある方はぜひ概要欄もご覧ください。ではまた次の福袋動画で会いましょう。 えー、ミスターフミスター、えー、待ってる人ですね。とても早くもう、えー、購入させていただきまたと。ピカピカ。二千円分のドーナツだよね。あ違う選ばさせて選べ召し上がりたいと、えー、食べさせ食べ。